ゴトールの何度目かな何言ってんだ初めてだろうが ワクワクしてきたぞ。みんな気をつけて。私の出番かしら。三刀流。千八十ポンド法。 負けられねえよなこんなところでよフランキーファイヤーボーンいいわ任せて。 ごい。 これでおしまいねさあ先を急ぎましょう ザコが生きがるんじゃねえよ時間手早くレンチ俺とやりあおうたいい度胸じゃねえか 私の出番かしら。今行く。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スパンク。<笑>私たちの勝ちね。ようやく体が温まってきた。 もう洞窟の中に入ってるみたいだないたサンジ君よ来たのかもう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ 食材集めなら俺たちも手伝うぞいやこいつは食材じゃねえんだこいつはあわあわキノコあわあわキノコこいつは味はいまいちだが水に溶かすと炭酸を出すんだそうかそいつでコーラを作るんだなうまくいくかはわからねえけどなそれならみんなでその泡のやつを探そう 作ってどうすんだみんなで飲むのか何でよ海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうがああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな必要なのはあと3つだ入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ くれるんじゃねえぞ苦難所みんなで力を合わせるんだ三刀流1080ポンドろ みんなでかかれば大丈夫よ。 ミトリボシ、独力バカっそう。怪物のパワー見せてやる。行くぞ。加分ポイントポッポッうわ。ド派手にぶっ放す。 良くなれる目指すは世界一の大剣豪だ 嘘をつくまでもね。行くぞ。準備はできてるぞ。 そこをどきあがれ<笑> Key. I am boxing!、Up. だ ご小お肉、うん、命まで取るつもりはね悪くないわね仲間のために強くなるのも お前ら遅れるんじゃねえぞ よってやろうぜ ってるのかくにもしろ。 なかなか楽しめたんじゃねえのか お前ら遅れるんじゃねえぞ かね よ, よしみんな準備できてるな。 どっかに憎ねえのか れでコーラを作れるあとはこいつを詰める樽だな樽ならアーディオの小屋で見たぞ貸してもらおうぜそうかじゃあ小屋に戻ろう 何かあるの？ よし仕込みは終わったこれで一晩待てばコーラができる<笑>待たせたなブルックこれでお前の体を探しに行けるぞよ、嬉しいですね待ち焦がれましたよコーラができるのは夜明けになる少し時間があるな じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょうそうですかあでは私待ってますので準備ができたら声をかけてくださいね っ分かった よ, ルフィよしメシにしよう じゃあやってやるか？俺の方はいつでもいいぞ。 ずーっと。 私たちの邪魔はさせねえ。 間違ってもレディーに手を出すんじゃねえぞこれでいいか俺がまとめて相手してやる すな <笑>任せてちょうだいおっうでがなるなあ。 さあくえ うめんな あっちにどこまでもおしまーすあ、どうしたブルックなんだか私の体浮き上がった気がしましてえ、そうなのか元から浮いてるじゃねえかいえ、本体の方なんですえ、本体が浮いてきてるの場所はわかるのブルックこっちの方角ですね 海岸の方ね皆さん海岸までお付き合いいただけますかよし海岸に行こう いやー皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっ<笑>それでは早速今はいい任せろ。 そして海岸に流れ着いてんじゃないか海底の岩場で削れてなければいいのだう怖えこと言うなよお前ら警戒はしとけよなんだよゾロひょっとして 海岸に何かいるのか？さあね。だが、この島で何が起こるかわからない。 この辺りだと思いますが、うん、<音><音声><音声>これは何だサニーの丸が氷だらけじゃねえかよっ<笑>皆さん見てくださいあそこにあるのは私の体ですこれで一気に復活できますって私… 結局、骸骨のままなんですけどよかったわねブルックでもこの氷どこから来たのかしら砂人の遺構で風の巨像を倒したあといくつかの竜巻が発生し消えるのを見た雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった俺が思うに 巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだこの氷も同じだ境界の遺構で巨像を倒した影響だろうな危険かもしれねえから触るんじゃないぜな話を聞きやがれ<笑> 押した気をつけろ来るぞみんないっぺんに行くぞ やがったどうするのルフィー私たちまだすべての力を取り戻していないわよやるぞあの炎のやつを倒してブルックを探すんだよしみんな準備できてるな 煉獄小よう行けるか ブルジャンブ。 くくくこいつ火力が桁違いだ。 しかもやたらと硬いぞよホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホたホホホホホホホホホホホホホこホホホホホホホホホたしホしホホホホホホホホったホホホホホホホホ やっと皆さんのお役に立てる時が来ました皆さんと一緒に冒険ができず私とても寂しかったですよ私にも海賊の意地があるソウルゾル すりうたふぶきっきり 行くわよよっしゃ、うん、ガムガムのームートンサンダーボルトザザリングショットテンポーンこれで初めて戦った時のリベンジを果たせたなんだ本質とやり合うのは二度目なのか あの時はアディオに助けられたが今回は俺たちの勝ちだこの力があれば大事なもんだって守れるみんなの役に立ってみせるこのキャプテンショップに不可能などないやったーマリモのやつには負けねえ力がみなぎってきた たかははは大した奴らだああこれで最後だな早速リムのところに行こうそいつはお前たちに任せるぜ俺はちょっと用事があってなそうか分かった行くぞお前ら実際よくやってくれたぜ 礼代わりになるかどうかお前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろうポラポラガチャそろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜスモーカーその全然無事。お前がくすねてやがったから <笑>いろいろ便利なんだなで何の用だワッフルドからの危険信号を本部が受信したアリオお前の仕業だな行動が早い船はワッフルドへ向けてもう動き始めているぞ構わねえさできるだけ多くの軍艦を集めたいからな一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていいお前まさか神の息吹を ああ結界は解けた神の息吹を手に入れるのも時間の問題だバカ野郎そいつが国知れたらバスターコールの標的になるぞてめえ本当に犯罪者になり下がるつもりかははは、<笑>今さらかよ世界政府の作った法に照らせば俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ数百年もの間 言われのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一族だお前が、世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹を持ってなせるのは、破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうがお前たちか、かあるよ。お前と話しても拉致が明かねえ。いつも一緒にいた。 ホ ロ, ロッカとかいう相棒はどうした。アイつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。コロロッカはいねえのかイカスモーカー、しばらくワフルドには近づくなお前のために言ってんだ。 神のの息吹の封印が解けた蓋が開いてしまったかつぎ込めるだけの軍艦を派遣しろ世界に知られる前にあの異物を消さルフィたちがすべての力を取り戻したらそうしたら私本当のことを話してルフィたちに謝らなきゃ。 いくらアディオのためでもみんなをルフィはもう一度あんな辛い目に遭わせてしまったルフィは私のことを友達って呼んでくれたもうこれ以上みんなに嘘はつけないのそうでもあなたは友達を失うのが怖いのねうんでもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なのこれでみんな揃ったあとは最後のメモリアへの冒険だけねヨっほほ やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですねでも、リムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら、今日はダメだからな。わかった。とにかく、アディオの家に戻ろう。メリーには指一本、させぬ、ね、ニュー 仲間の力を見せてやる。コンポイント。確保エルフ。ケロケ ロ, ギュロ。俺の蹴りを食らいたいのはドイツだ。 待ってろ思いちょとかもな邪魔だ 最高のライブにするぜディアブルジャンブー終わるはフレイルスペクト<笑>さっディナーの準備に取り掛かるとするか 皆様方の魂に響かせましょうあの今からそちらに行きますのでパンツ見せてもらえませんかいや見せてやりましょう私たちの力助け立ちいたします いつでもいいぞ。一頭流いよいし失喪喪。天候の変化にご注意ください。 力を取り戻せたみたいね。 にいますよおう見た感じ元気そうじゃねえかさて